形のない気持ち忘れないように。今握ったレイアウトを消したずっと口ずさんだ。レーズを捕まえて。